めっちゃ分かりやすかった。私、先輩どこ？どこ？麦を見つけてないの私。マジすか？うん。こんな分かりやすかった。麦はすぐ分かった。このお店を調べたいけど誰に聞いんだか。ど こ, どこってどこっていう中国語。<笑> いいかかんんななそうしよう。 普通に。うん。どうしよう。もちろん。誰か。王さんわかるのかな。店のレベルでわかる。誰か持ってほしいなり、はい。じゃあちょっと軽く見ますか。どう。見たことない歌詞ばっかでしょ。あ、私これ知ってますよ。カラフル。私も知ってるな。<笑>なんか読めるし。これ も, これも知ってる。あ本当だ。誰だっ 私もなんか何かななぜかか読める読めめるてしまう、深もう平深 み, <笑>平これ深みなんか有名なのがこれとか、えー、あ, あとこのこ の, このシリーズが人気があるらしいし そ, うそうそういいね 2個で10元ってことですそういうことだねこれえ違うんじゃないさすがにだって1個30円だよ、やばな い, 実は実はい価格破壊やばいでしょう。<笑> 1個120円くらいですかそうだねうじゃあ普通って感じですねそうねあなんかももいが地下行って 右折、曲がって、ストレートでバイバイって言ってるあっちの方にポストーフスがあるらしいとし、うんうん、まずそっちに行きまいいすはいやるやん もうよくわかんないから、て言いましい、ねうん、正しい<笑>正しい<笑>これ見せようたと思ったけどああウェアウェアウェアウェアウェまるかどこどこどこどこまさかの私もですねグーグルで調べたんですけど、うん、全部台湾語なので、うん、果たしてここで合ってるかどうかっていう疑念のもと、うん、ただ今方向は合ってる、うん、なるほど果たしてそれで本当に良かったんでしょうかのやつやねそ う, そ う, そ う, どう タすごないな。 <笑>そんなに<笑>ってことさっきの宮城屋さんのお兄ちゃんには嘘つかれたってことか<笑>悲しい気持ちであっそうなんだ<笑><笑>でここの地下行くんやな<笑>タウンレフトへ<笑>タウ<ー>ン<笑>タフト だだから右刺してんだよな そ, してそうそうそうだからそのあれなんですよ余裕カードの種類が多い。 タタピピオオカカこれう決めますかいか食べた気がちな い, い, い,、まあ、い町ではない。いやちょっと ちょっとそろそろ決めないとうちの子がそろそろ震えるんで。決めました。じゃあ決めましょう。じゃ一個決めていただいて、私何味がやるか一個はマジで多いよ。そうなの？うん。私そもそも一個飲みきれないから誰か半分こし。あ, あ、そうそう、それがいい。それがいい。半分半分こずつしよう。 甘さと氷の量とかを選べるから あ, あと確かね、ここの店はタピオカのサイズも選べるんじゃないの詳しいでしょ素晴らしいめちゃくちゃ動画見てから<笑>素晴らしい私は微糖がいいんですよね微糖の氷なしがいいんですよね悩んでんのメニュー悩んでます。まあ、台湾ついて初のタピオカですからまあね えっ、ー、と。ビト ありがとう。シェイシェイはい おます待ったの待ちますちちっいえなすごい。 うわー自分専用のサンブラーすごいやんき た, たやでやでかっか待って待ってこれ三台でダテさんも抑えられてるけど大丈夫やわない視聴率高いんやけどすごいー大きいですねでかい。サイズ選べなかったはい、ももこれいくらでしょうかえ？さっき教えたもんな百円百円 日本円で100円。円でででなるるほどど、うん、どうううすすかかややややばばばいやばいやばいいべえのありがと早早速飲んだ早速飲飲んんだだ入入入っっっっっっちちゃったたたこれは、ね、いわゆるハオフ こっちがね、ビート、ビート、めっちゃうま い, ややっっ甘 い, くい。 す ご, ごくいっちゃう、うまいよね、ちょっとこれめっちゃ甘いやつ で, しょ90です。九十でり。九十。私はアマトナのこうで食べる。甘い子子、ね。あ、待、まあ、<笑>って、そっち、ま、だったわ。混ざって、今、ま甘いほうだと、思ょっと。めっちゃいいい甘い。そうなんですよ、私甘トナ。これ、これちょうど、これちょうどいい。でも、一杯で飲むんだったら、多分こっちの方が飲みやすいよね。<笑>そんなかこれぐらいだよ、ね、うちらね。 これがいい。途中で蓋があって最初飽きたが二週で分けてる。もう甘、ん、い。なんか飽きてきたらこっちになってほしい。うん、もうあと何年か後はもうこっちだから、ね。うん、<笑>でもこれちょうどよよいい。わし行きますよ。うん、かよかったね。ここで分けてよかった。ちょうどよかった。うんちょうどいい。えこれで氷なし？うん。冷たいでしょ？美味しいうん。どこで売るの？ タピオカの量ちょっと多いよねお、映えてるぞ我々さ、写真撮る文化ないよね、うん、映えてるのを撮ってるのをもう一回撮ってる<笑><笑>不思議な構図やなに<笑>これアイドルの撮影会の撮影の撮影です 早くしないと、もう、こんなんで腹満たしてる場合じゃないから、こうやって寄り道してたらいつまでも目的にたどりつかんからな。そうだね